皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月10日、先日の超 DQ10TV の視聴特典がいっぱい来ていましたので、一気に受け取りました。そして、ここに12個の福の神メダルとカードがあります。今日は天の日ですので、今日中に全部消化しなければなりません。福の神の緑玉募集は、なぜか天の日にしか成立しない状況になっています。理由はよくわかりません。 僕の神の持ち寄りが終わった後、いつもの天の日ダイス占いをやりまして、写真に行きました。バージョン 6.2 から、太陽のタロットカードが4枚入れられるようになったので、回復重視デッキを作っている方は、編成を見直してもいいかもしれません。そして、今日の天の日のメインイベントである、はぐれもんからの挑戦状をやりました。1 4回目となる今回も、なかなか許されない感じのはぐれもんでした。 個人的に一番許せないなと思ったのが、このその8の写真で、これがオルフェアの街じゃないというところが最高に許せないなと思いました。レンタル衣装を借りるところは、メギストリスの都だろと言われても、これを許してはいけません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。